こんばんは。木村蓮です。<笑><笑>はい、エネルギーチャージ簡単でやってまいりました。えっ、ー、と今年木村蓮は全員がかなり増えまして、なんと今日10名の方が初ステージになっています。ぜひ、あの温かい声援をよろしくお願いします。木村蓮はご存知の通り、あの南越谷では珍しく提灯。うちは？ 女上がりセンスと4つのパートで構成されています。その4つのパートのえっ、ー、に合った音色も鳴り物が生徒を表現しています。ぜひ今年の木村連の夏場えっ、ー、と楕。林のえっ、ー、と祭り、林をぜひ楽しんできてください。よろしくお願いします。 ちょっと待って。<音楽><音楽><音楽>